雨が降れば行水槍が降ればバンブーダンス第1回チキチキ歌舞伎町雪祭り開催決定いかがわしい節像ばっかまあ歌舞伎町らしいっちゃらしいけどあ長谷川さん江戸城の天守閣を吹き飛ばしなんかグランプリ取ったら賞金出るらしいじゃんお ー, おーい何してんの勘弁してよすんげえ微妙なバランスで立ってるからこれはい。どこに雪玉ぶつけてんのぐれ。うるる お疲になり汚いもさ、うん、作品じゃないかこれはネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング砲ではないかアルカン戦役における惨劇、火の7日間を引き起こした地獄の兵器だ、うん、おあすごいアミューズメント化してるいや、遊び方違うってロッククライミング的ななあ、滑り台、傷だらけ、すぐに磨くんだくそば 来てたの？奇遇ね。なんか異様に足長いある。銀ちゃんもっと短いよ。こうやって、これで完成。なんだこの突スケビやら！なんで俺？それより、せっかくだから見ていってしんちゃん。私たちの作品結構凝ってるのよ。本音言っちゃったよついに。何がグランプリだ！そんなもんな！節操壊しちまえば元も子もなくなっちまうんだ。絶対なってなくなってしまえばいいんだ。 世界中のス滑り台は全部折れろおえちょっと、何やってるのバーゲンダッシュ100個みんなで山分けって約束したらないクソル人のこと、たぶらかしやがっていや祭りだよなんだこれ よろずやさんすいません、遅れて。ちょっと母の体調が悪くて、いや、いいんですよ。それより、早速父と仲良くなったようで、安心しました。今回、あなたたちを呼んだのは、父の世話をしてもらおうと思ってのことなんです。一代で角屋をここまで大きくして、江戸一番の花火師と言われた人だったんですが、夜中に徘徊したり、二三日戻ってこなかったり。女は旦那が死んでも、結構元気にやってくもんなのよ意外と、その面倒を見るって。 花火やめたっあのに人をあんなふうにしてしまったのは。 私だから大好きな花火の仕事を辞めて一生懸命私の世話をしてくれてへえここに愛人囲ってるわけかそうです何を言 う, い う, ブレー う, ーうー失敗しちゃったあの人の人生そのものですから体に染みついてるんでしょう奥様には悪いですが旦那様は一家庭人である前に 嫁に来いってやりたかったんだろうけどねまったく父さんと来たら今も昔も変わらんねえ兄ちゃん見て見てすごいすごいおーい似てるかーああちょいとちょいとはーいちょっと止まってああそう買い物帰り最近この辺下着泥棒多くてねああちょっと待ってお兄さん身分を証明するものとか持ってるちょお兄さんお起きた大将あのロン毛はみっけあーつらー みんなねえよを書きな諦めろやつは負傷しているそう遠くへは行っていないはずだサンタクロースだよいつも一杯で勘弁してくれようちはラーメン屋だからそんなもんしか出せないけどあれだ道を間違えてなあんた違うこれはあれだぞ貴様天気見てんだぞマジだからな 俺は全国のラーメン屋を修行して回るラーメン求道者でなイクマーちゃん元気なんだよ連れねえな可愛 い, い弟が遊びに来てやったんだぜ一人残された兄嫁を心配してこうしてちょくちょく見に来てやってるのによまた金かいもういい加減に別に俺たちは飯食いに来たわけじゃねえんだよいねいね金はこないだ渡したので最後だって言ったよ入ってますてめえ腹が、うん やばい、ちゃチャラチャラに、なんか入れたら。<笑>あるわね、あんた。何の話だ。置いてあげるよ。ここに。次い回いい、ラーメンっていうのはスピードが命よ。はい。<笑><笑><笑>信用しすぎじゃないのか。あの旦那。んそれなんですか。で<笑>、なんだこりゃ。<笑>い合わせんじゃない。 取りつかれるよ。このままじゃいけないってことだろう。幾松殿、私の旦那。上位獅子に殺されたの。幾松殿、豚骨二つ。はい。よ幾松殿、血と話があるのだが。ああ、兄貴なんてとっくに死んでんだ。こんなおばん関係ねえよ。これでしばらく遊んで暮らせるな。お結婚のための資金だよ、資金。 ああ、すまないね今この辺に上位獅子が潜伏中でねちょっと中改めさせてもらっていいかいやっべっなんで新選組が間違いねえ あ, あの籠の中にカツラがいるおえ小物の上位獅子狂乱の貴公子カツラコ太ロがお持ちしましたこちら一番隊カツラを発見しました地球応援を終えようすまなかった知ってたわよいらっしゃあら銀さん久しぶりあれ そばなんてメニューにあったっけ？食べてみる。い や, いやおめえ正直お、俺は超兄貴の方が怖かったよ。え<笑>せいでけえ声出すんじゃねえ。小田倉整備士かこいつの中にいた。本体江戸に逃げ込んでる可能性が高いぞ。警察に連絡つけてくれるか海坊主って言えばわかるからよ。<笑>先事故で妊婦。 ちゃって大変なことに行く金がいるようなんだ早くしないと拙者捕まっちゃうよやっぱシャワートイレつけねえとダメだよこれなんか電話取った後慌てて出て行きましたけど今ピンチだから金がいるようなんだと大金を振り込ませるあれとさ誰か臭イズをきえ早い話エイリアンバスターというやつついたあだ名が海坊主いける伝説ですお客さんだーと何やってんのすません早く振り込めないと銀ちゃうんだ いやそれ振り込めだよ絶対 う, う, う, う, うせっせい8ゼロメガネ人に第1級危険生物が入り込んだとのことだ規制型エイリアン、放っておけば大変なことになるここは侍の国だぞもう一子どうした何かあったのか知能は低いが、食料調達のために何でも狩る危険な奴だ被害が被害が出る前に何としてでも食い止めるんだパンダだパンダだじゃねえぞパンダだいやいや、今のはだはそういうダじゃなくてこのち犯人の顔が ひどいクマデス、ネブソでデショか。ハンミニチおい、何やってんだ、キミ間違えました。いやーひどいよ、助けてくれない、ね、ゃポッピーはッピピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッ かぞ族っては鳥の巣